この町初めてまりましたけど、また戻ってくる町になったらと思いますので、えー、海外ですね、えー、シャンボーとね、アイテムでも楽しんで帰ろうかなと思っております。どうぞ、えー、東京の作品ですけれども、まあ、片日で払わず最後まで楽しんでいただけたらと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。